今日も車を少し見せていただいたんですが、新たなことが分かりましたので、お伝えをいたします。今2列目、私今座ってるんですけれども、このように今、足動かしてますけど、全然倍のシートに当たりません。でもちろん、後ろの後席に関しては、完全に後ろに寄せてる状態。で、3列目のシートを格納している状態で、 一番広い状態にあるんですけれども、以前の動画、その前の動画では、つま先を伸ばすと当たってしまうという話をしたんですが、実はつま先を伸ばしても当たらないと、まあ、いうことが今回発覚したということになります。前回、前々回の動画が全く嘘の内容だったというわけではなくて、今、これ実際には、 人が前に人が乗るという想定のもとにおいてのこのスペースということになります。ですので、実際に、実際の使われ方としては、これだけのスペースがあるよということを今回ご紹介しようと思います。それはどういうことかというと、 今まではステップアゴンとの広さの比較でっていう観点だったので、同じ位置に合わせて、シートを同じ位置に合わせて比較していこうということで、見てきたわけなんですけれども、その比較の仕方だけでは、車の広さというものは実は見えなかったということになります。で、実際今度は、人間がこの車を乗るという想定のもとで見たときに、車内のスペースがどのぐらいあるのかと。 まあいうこと。二列目の居住空間がどのぐらいあるかということをご紹介しようと思います。そこが非常に重要なところになります。で、今私これ自分のドラポジに合わせて運転席合わせてます。なので、前回、前々回紹介した時よりも非常に広くなっているということになります。で、もう一つ、今回新たに分かったことは何かと言いますと、この運転席と助手席で スライド量が異なります。運転席のスライド量は260ありますで。助手席のスライド量は245ミリあります。なので、運転席よりも助手席の方が後ろに寄せたとき15ミリの差が生まれるということで、助手席の方が15ミリ 広くなった設計になっていると、まあ、いうことになります。こ れ, はこれはあくまでも後ろに下げた状態、完全に後ろに下げた状態での話になります。そうしますと、この2列目のこの空間というものが15ミリの差があるということになります。で、今、私はこれはドラポジに合わせた状態で後ろ乗ってみると、まあ、いうことで、この広さが どのぐらい実際にはあるのか。実用空間というふうに言った方がいいかなと思うんですが、どのぐらいあるかというのを、まずこちら、自分が実際に乗ってお見せしようと思います。そうしますと、このように、助手席と同じで、全く足が前に当たらない。私身長、身長175センチなんですけど、それでも足が全く当たらないですし、普通に組むことができると。 いっった状態になっていますで運転席と助手席とで少し広さが違うというお話をしました、15ミリ違うという話をしたわけなんですけど、助手席ですとさらに広くなります、で助手席じゃドライビングポジションを合わせ る, 合わせると、まあ、いうことで現実的な実際使われるであろうドライビングポジションに合わせて、今度は助手席の広さを見てみたいと思います。 でもうあらかじめ汗たるんですけれども、助手席も大体このぐらい、まあ、もっと広い方がいいっていう人もいるとは思うんですけれども、全然大人、大の大人が乗っても全く狭さを感じない、足元の狭さを全然感じないです。でこのように足元も結構、このようにテーパーになってる車、スポーツカー結構あったりするんですけど、まあ、この辺の足元なんかもかなり広いです。で、かつこのコンソールボックス自体もかなり上に反り上げられている状態で、 このデザインもまた良くて、ここにこうやって掴めるようなデザイニングになってるんで、非常に前に寄せやすい設定になってるなっていうのも特徴的なところなのではないかなと思います。まあ、この状態です。この状態で実際に後ろ乗ってみたら、どのぐらいの広さが、空間があるのかと、まあ、いうことを見てみたいと思うんですが、まあ、このように まあ、運転席と助手席とで、もうほぼというか、全然変わらないぐらいの広さ、助手席の方がやはり少し広くはなくているんですけども、もうこれだけの余裕が、実用的な空間として、これだけ取れますよということです、じゃこれを数値化すると、大体今、この膝のクリアランス、この膝からこの前のシートまでの位置が、距離がどのぐらいあるかを見てみたいと思います。 はい、で今私が座った、今私が座った位置にそのまま合わせてあります、この状態で見ると、このシートの後ろからここまでの寸法が、730ミリあります、ほぼスライド量に近いだけの広さが運転席に関してはあると。 いうことになりますこの730取れていれば 175cm の自分が足を伸ばしても前のシートに足が当たらないということになりますですのでお子さんなんかは絶対に足が当たらないというぐらいの壮大な空間になっているということになります続いて助手席側どうかというと助手席側もこのように。 730運転席と同じぐらいです、私のドラポジに合わせると、運転席も助手席もまあ同じだったということです、スライド量は15ミリ違うので、15ミリ分、一番後ろに、両方とも一番後ろ に, 後ろにスライドすれば、15ミリ、助手席の方が広くはなるんですけども、実際の使い方としては、まあ、私が同じ体格の人間が運転席、助手席乗った場合ですと、スライ ド, はスライド量は同じと。 いいうう想定でで730ということととここそれだけの空間があるとまあいうことになります前回、前々回の動画では、あくまでもステップアゴンとの比較ということで、570ということで、シート自体を完全に後ろに下げた状態、運転席の状態でのお話をしたんですけれども、実際の使われ方としては、さらに広くて、730という、もうスライドでとほとんど変わらないぐらいの。 広さがあるということで、今回、新たな知見が分かりましたので、ご紹介をいたしました。はい。ということで、今回は、こちらの新型ノアボクシー。今回はボクシーの SG になるんですけれども、こちらの2列目の居住スペースについてのご紹介ということで、実用居住スペースについてのご紹介をいたしました。当チャンネルでは、車予備、カー用品のレビューを行っておりますので、ぜひ、